演武開演どうも私のズレズレなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちら業務スーパーで買ってきたコーヒービーンズミルクチョココーティングと2種のカラフルチョコレートチョコレートピーナッツイズノーマル版を食べたいと思います今回はちょっと器に落としてこんな風にまとめにしてみました こうしてみると、本当にカラフルで、ね、いやそんな中でコーヒービンの得意性、うん、あカラフルチョコレートとピンが違うのではちょっと大きさに違いがあるので二カ か, から区別できますね、まあ、区別でも本来ないんです、ね、ですけどねは早速いただきますカリカリザクザクのチョコレートこういうのいいですね しかも結構量があって満足感も得られるしこちらのカラフルチョコレートは外側のチョコレートは意外とカリッとしていて歯応えがありそれでいて噛んだ瞬間にしながら程よくパリッとじけて甘さを広げてくれて美味しかったですん結構これだけでも満足感ありましたねでそれにピーナッツが加わったこちらは あそこにさらにカリカリとしたピーナッツの食感も加わって本当にさらに美味しくなっていますねピーナッツは本当に香ばしくなってこちらのコーヒーリングこれもなんかコーヒー豆って食べられるのかなと思った部分もちょっとあったんですけど噛んでみると程よい感じで甘い煮るチョコレートだから苦味が来てカカオの苦味とはまた違った美味しさがあって美味しかったですいずれも美味しかったですねでも やっぱり歯応えがあるのはちょっと上なのでまずはこちらをこちらの点数この2つはどちらもこちらの点数とさせていただきます、うん、やっぱり歯ごたえがあるのがいいかなまあその辺は好みかなひまわりよ人形のようでけ元気だないや人形が元気ってちょっと怖いけど。